こんにちは、ブロードです。今日はですね、後悔しないためのものの手放し方っていう話をしていこうと思います。皆さん、いろんいろなものを年末に、えー、断捨離したりだとか、大掃除したりだとかっていう風にしましたよね。その中で、ああ、失敗したな、これ捨てなかったらよかったなーって思うことってありませんでしたか。今日はですね、後悔しないためのもの、えー、の手放し方っていう話をしていこうと思います、えー。実際、いろいろと僕も捨ててきたんですけれども、いやこれ後悔したな、もっとこういう風にすればよかったなーって思うことがたまーにあります。 で実際何で後悔したのかっていう話と今日は実際に後悔しないための5つの方法についてまとめていきます、えー、僕のチャンネルではこうしたミニマルな生活コスパ生活についてまとめていますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします実際いろいろと後悔することってありますよね僕もこれ捨てなくったらよかったなとかこれ使えたのになっていうふうなことがたまにありますで後悔しないために実際どういうふうに物を選択して物をどういうふうに手放しているのか ってていいいううのを紹介していこうと思いますで実際今日見てくださった方が、あ、なるほど、こういう風な思考になれば、えー、後悔しなくて済むのかとか、これ捨てようと迷ってたけど、あ、これだったら捨ててもいいんだなっていう風に、えー、決断できるような内容になってるんで、よかったら最後まで聞いてみてください。後悔しないためのものの手放し方、一つ目なんですけど何かというと、迷ったら捨ててみることです結構迷った時には僕はバンバン捨てるようにしてます。なんでかっていうと、また購入すればいいんじゃないかっていうところがあるからです。 で正直迷ったことっていうのはもうほぼほぼ捨てる気持ちがあるっていうところなんですよねで迷った時点でもう決められていてほぼほぼ捨てても大丈夫だなっていうのがあります僕は最近というかここ数年でちょっと迷ったアイテムは卒業アルバムです卒業アルバムをね僕あのもう持ってないんですけども、えー、捨てました これね、結構ね思い出だとかって捨てにくいですよねなんですけれどもまあまあ別に見ることもないし見る機会もないしっていうので手放しましたで正直手放す時にあ証拠を残すという目的で実は、えー、卒業アルバムをスキャンしたんですよこれなかなかやる人いないと思うんですけれども僕はあのスキャナーを使って卒業アルバムを全部スキャンしましたで僕が持ってるスキャナーがあの両面、えー、スキャンできるようなアイテムで 例えば背拍子を切って、背拍子をセットして、背拍子を切ったやつをセットして、でボタンを押すと両面でバーっとスキャンして、で、本のように PDF で保存できるアイテムがあるんですよね。それを使って物を捨てました。やっぱ迷ったんですよ。これいるかなとか。正直そんなね、卒業アルバムとか見る機会ないし、わざわざ過去に振り返ってね、こんなこともあったなとか、こんな時代も懐かしいなっていうふうに回想する時間が も, もったいないと思ったんで、もう捨てちゃいました。 こういうふうに、やっぱり迷ったら捨てるっていうのをやってみるといいかなとで。もし、もしですけども、卒業アルバムとか思い出だからっていう時には写真に撮ったりだとかすると結構いいのかなと。まあ、いらないですね。スキャナーで撮ったんですけども、5年前ぐらいに撮って1回も開いてないんで、まあ、いらなかったなと。捨ててよかったなと思っているポイントの一つです。まずは迷ったら捨ててみる。これおすすめです。二つ目、捨てるより更新するっていう考え方を意識するのがポイントです。 で、捨てるっていうふうに考えると、やっぱりもったいないなーっていう感情が湧きますよね。僕も結構湧いたりするんですよ。なんで、捨てるというよりも、更新するという思考でいます。例えば iPhone。例えば今、11Pro が最新ですけれども、11Pro の前に僕はあの10を持ってました。で、10を捨てるっていうようなあの考えではなくて、10を売って新しいものを更新すると。いいものはどんどんどんどんより良く更新していくっていうのがポイントです。 やっぱりガジェットだとかディバイスだとかあとは機材だとかっていうのは年々新しくなりますよねいや新しくなればなるほどやっぱこれも欲しいなあれもいいなっていう風にでもまあ我慢すればいいかって思ってるその感情がやっぱりもったいないなと僕は思うのでどんどんどんどん好きだと思うものは更新していいものはずっと使っていくいいものなんですけどもそのいいものが新しく出たらそれを更新していくっていうのはすごくいいのかなと思っています2つ目のポイントはものを更新する考え方を、えー で, すで3つ目3つ目の後悔しない方法なんですけども一生使うものないなっていうふうに考えるとすごく捨てやすいですこれ何かっていうと一生ものって結構今なくなくいですか例えば赤ちゃんの頃から使ってますとか小学生の頃からこれ履いてます、えー、中学生の頃からこれを使っててずっと愛用してるんですっていうようなもうね一生もののアイテムってもう1つか2つ多分僕だったらないと思うんですけどもないんですよ で一生使うものないってことはいずれどこかで手放す機会があるといずれ手放す機会があるんだったら、まあ、今でもいいんじゃないのっていうのが考えですで一生使うものってないなと思ったらまあそんなね長く使っても数年なんで数年っていうことを考えるのであれば、まあ、今捨ててもいいんじゃないかなと更新した方がいいんじゃないかなっていうふうに思考になるとよりね捨てやすいかなっていうところですやっぱ後悔することって、まあ、結構考えるんですけど そそんなにそんなにななににいですよねで捨てたことを忘れてることすらあるぐらい僕は結構忘れがちなんでそんなに物にその執着心だとかないんでそういった意味では、まあ、まあ後悔することもないのかなっていうところですね3つ目一生使うものはないんですぐすぐ更新していくような方がいいんじゃないかなっていうところですもしねその一生使うものいっぱいあるよっていう方がいらっしゃれば、まあ、それは絶対ね残した方がいいんで僕はそういったあの大事なものは捨てないで いいですよっていう話なんですけれども、まあ、そんな大事なものじゃなくてそんなに悩んで捨ててもいいんじゃないかなと思うものはどんどん更新していきましょうっていうところですでもしっていうなら僕がこの動画を作ってる理由はその捨てろ捨てろっていうふうにあのもう暗示をかけてるわけじゃないんですよでもうもし悩んでてあの失敗したくないなと思ってる人がいるんであればそういったあの失敗しない方法もありますよと こういうふうに後悔しない方法もあるんですよっていう一つの選択肢としてあげてるだけであってそんな強制するものではないんでよかったらあのねエンタメとして面白いおかしく見てもらえればなっていうふうに思ってます次4つ目4つ目なんですけども友人にあげるこれ結構僕やってることです欲しいと言ってる友人にあげることこれ後悔しないポイントの一つですやっぱり捨てるとなるともったいないっていう感情が湧くので友人にあげたんだっていう理由付けを自分の中にするのがいいです で友人にあげるって言った時に僕結構中学生ぐらいの時に服がすごい好きだったんでめちゃくちゃ持っててでその服を友人にあげたんですよで結局その友人はその服を着なかったっていうことがあるぐらいやっぱりその人によって好みがあるとで実際自分の中でいいなと思っている服をあげたっていう感情が強いですけど相手からしたらいらないものをもらった場合にはも う, もういらないよっていううに思ったりするじゃないですか なんであげるときにはすごく厳選をしてあげるのがポイントですもうこれ大量にドーンって言ってちっちゃい頃に着てた服ドーンっていうふうにいっぱいポンってあげるのはもうナンセンスですなんでもうこれだったらこの子に合うからぴったりだからあげるっていうようなポイントも抑えつつあげるっていうのはいいのかと本当に欲しいって言ってる友達だけにあげるっていうのがいいかもしれませんね僕も最近服を友達にあげたりするんですけども正直今の場合で言うと ほぼほぼあの厳選されたアイテムしかないのでほぼあげるものがないんですけれどもそれぐらいの状態になった時にあげるといいかなとで本当にその子が欲しいって言ってる時にあげるのがいいのかなっていう感じですで実際欲しくないものをもらった時ってもう捨てにくくてしょうがないですよね僕もいろんなものをもらってきたんですけどももういらないものをもらった時のあの感情例えばクリスマスプレゼントで欲しいと思っていなかったアイテムをもらった時のあの子どもの感情みたいな感じでどうしようかなって思う時があるんですよ なんで、えーまあ、友達にあげるときはもう厳選してあげましょうというところがポイントになります4つ目が友人にあげるというところです次5つ目これちょっと癖が強い話なんですけどもプレゼント企画をしてみることです例えば YouTube をやってたりだとか例えば、えー、Twitter やってたりブログやってたりする場合にプレゼント企画を立ててみるのはおすすめです僕が結構やってるんですけれども例えばあの GoPro のカメラを以前ツイッターでプレゼント企画しましまたその時にはすごく反響があっていろんな人が欲しいです欲しいですっていうふうに言ってくださったんですけどもそういうふうにいらなくなったものを企画イベントとして提供するのも面白いかもしれませんやっぱりその欲しい人もいらっしゃるわけ で, で実際友人にあげるっていう話をしたんですけども友人もやっぱり少なかったりとか そのがが本当に欲しいいかかかどうわかからない時があるんで実際に欲しい人が世の中にいっぱいいるっていうふうに仮定した時に Twitter などで拡散してもらって、えー、プレゼントが欲しい人に巡り合わせてマッチングしてその人にあ、えー、げるというのもいいのかなっていうところでプレゼント企画をしてみるっていうのをあげてみましたで実際プレゼント企画にしてやっぱり無料であげるのってもったいないなっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけども、えー、今日ですねおすすめする本にこんな本があって 影響力の正体という本があります。これに書かれているところで言うと、偏更性の原理っていうのがあるんですね。これはすごく有名なマーケティングの知識なんですけども、この本は、あの、すごい今、日本でもめちゃくちゃ売れている、影響力の武器の Kindle 版になっています。これ、タイトルが違うんですけども、中身はもう全く一緒です。影響力の武器の Kindle 版がこの影響力の正体っていう本なんですけども、この本に書かれている、偏更性の原理っていうのがあるんですよね。これ何かっていうと、お返しをしたくなる 法則なんです例えば僕がよく言っている小学生の頃にあの、ね、沖縄に旅行に行ってシーサーを買って友達にあげたんですけれども。ああげげたた時にあげた側はあの 気持ちよく上げてるしプラスもらった側は何かお返ししたくなるっていう患者が湧くみたいな感覚があるんですよねお返ししたくなる例えばプレゼントをした時プレゼントをもらった時に実際にそれをお返ししたくなる感情が湧くんですよっていう話を影響力の武器では紹介されていますそういった影響力の武器に書かれているような返報性の原理っていうお返しの原則をしっかり頭に入れておくと面白くなります 何が言いたいかっていうと、例えば Twitter だとか YouTube でプレゼント企画をしたときに、そういったプレゼントをもらった側は、すごくあのいい気分になります。なんで、その人がいいねボタンを押してくれたりだとか、Twitter でいいねを押してくれたりだとか、コメントに残してくれたりだとかっていうふうな形で、その人とオンライン上でより親密な関係になったりするんですね。そういったポイントを押さえておくと、Twitter だとか YouTube だとかでプレゼント企画をすると面白くなるんですよ。 なんで僕があのプレゼント企画をなんで GoPro をわざわざ Twitter で渡したりするのかっていうところなんですけどもそれは偏方性の原理っていうのを知っててお返ししたくなる思考を知っててそういったプレゼントをすることによってより仲良くなれるっていうのを知ってるのでそういうふうにやってるというところですもうこれもぶっちゃけて言うとすごくめちゃくちゃ面白いんですよ本当にプレゼントした人と あの後日ね会ったことがあるんですけれどもめちゃくちゃよくしてくださってでなかなかねツイッターだとか YouTube だとかで友達になったりすることは難しいんですけれども、えー、友達になれたりだとかっていうふうにあの楽しく使うことができるのでよかったらいらないものをツイッター、Twitter、だとか YouTube であのプレゼント企画してみるっていうのもいいのかなと思っています僕のツイッターでも YouTube でもどんどんどんど ん, どん僕が不要になった相手もどんどんどんど ん, どんえー 出品というか企画をしてプレゼントしていくんでよかったらチャンネルとフォローよろしくお願いします。今日はですね、後悔しないものの捨て方っていう話をしていきました。ちょっと癖の強い話まで持ってきたんですけども、よかったらいいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。